おはようございます。六代目です。え第10回、六代目のネットで見た話題。今回はですね、畳屋さんの記事を発見しました。和歌山新報。えーっとですね、私も、あのー、お会いしたことがある方のことが載ってました。えー、和歌山市北野の畳店和工房の代表福田さんと、えー、同業者や 農家と連携し、畳の良さを広めるために活動を始めている。えー、市内の畳店6社とパワフル畳展開を立ち上げたと、うん。いいですね。こういうグループ、とっても楽しい活動だと思います、えー。日本文化を絶やしてはならない。次世代、次世代が畳屋になりたいと思ってもらえるにはどうしたらいいかと。そう、私もそれよく言ってるんですよね。 ちゃんとしないと、次の世代が畳屋にならないよと、続けられないよという話をよく自分もしてます。活動を進めているうちに、ベテランの畳職人からも賛同の声が上がり始めているというと、それが難しいんですよ。ベテランの畳職人様、年配の方、結構頭が硬いというか、今まで自分がやってきてないことを、若い世代がすると批判する方が結構いるんです。畳屋さんの業界結構閉鎖的な、 業界なので結構多いので頑張ってほしいと思います福田さんは日本一愛される畳屋さん畳屋になると目標を持っており業界みんなで力を合わせて畳の人気を高めていきたいと力を込めている日本一愛される畳屋になりましょうお互い頑張りましょう福田さん頑張ってくださいそれでは6代目のネットで見た話題でした